はいどうしいいううごごただきありがとうござざまますありがとうございます今日はディスクアップ2打っていきたいと思います。で一応ね、カメラ VS あのディスクなんだけど、あのね、上の方からねあの、ディスクの評価上げないでほしいっていう風に言われてるんで、僕今日めちゃめちゃいっちゃうと思うけど大丈夫ですか ま、さすがにちょっとね、ガメラをね、あの、ずっとね、打ってる人間なので、ちょっとね、ディ ス, スク2をね、評価するわけにいかないんで、全然撮る機会なかったんですけれども、あの、視聴者さんの方からね、ぜひディスク2も打っていただきたいということで、まあ、今回の企画に繋がりました。では、えー、楽しんでいただければいいかなと思います。あと40分くらいで開店なんで、急いでいきたいと思います。はい、それでは、VTR、どうぞー 実際にほとんど打ったことないんだよね動画機体で打つのも初めて で, でねこのおじさんねディスカップが1台しかないんでもうねこの台がね大大大混戦になっているとでも全然取れなくて今日もう3月7日ですからね、うん、今日もともとねここで打つもりではなかったんですよ3月7日なんで 京都内で行ったらやっぱり奈良の日はもうバルカンと。ということでね、東北新宿の方に行ってたんですけど、なんとね、抽選が2000人ぐらい並んでて、もうそれだったらもこっ ち, っち来た方がいいやと思って、もう店長に速攻ライン入れて、今に至るという状況になっております。はいもう結構ね動が出てるんで まあ、解説動画も他の的で見ていただければいいんだけど、フルアップの確定演出っていうのがあるんですね、強バシュンプラスレバー音で全勝と、あとはバシュンプラス逆ダブルキャラリンフラッシュ、逆ダブルキャラリンフラッシュだけでもダブルアップが濃厚みたいなんで、この時に、ね、なんか気づけるようになりたいんだよね。 ワイン あ、モーモドですこれ止まんないんだ。 あーこ当たってないよね<笑>ちょっと変わったねこの辺ねあそうこれ前だったらこうして音量止まってこうした瞬間にこうつくんだけどあーそうそうですかあ<音声> you <sniffs> だろう・はい・ああやめたかった長いわー768ゲームーはあ 今さ今バーリプリプだったよね当たってるなもう本当トよし Everybody,、dance. ladies and gentlemen. Oh my god my なんか、飲ねんだよ、ずっと考えてた。こ<笑>れ全部 W のこと、もあるんだよね。うん、よし。 やった さっきのーじゃんううやもう一回いっちゃう いいろろ言めてごめん。<笑><笑> ここまで決めよう。 きょうだいなにくだに、気持ちよ なスしかもね板のダブルアップビッグ。 ハイパーの2連続ねあれはマジでね、気持ちよかったですわプロジェさん、今日楽しんでましたよね甘さかダメだね、<笑>一番まだ甘さの、そんなことはない本当ですかないよなはい、ないって言ってますから<笑>あの項目としては、3部分ドキドキ感と甘さと 開発者の思いドキドキ感はないねビッグの560枚か100枚からあのドキドキ感はない甘さはどうしてもディスクアップ開発者の思いこれがちょっとねいやねこれね何とも言えないんだよ語学なんだよ で, でかっていうとディスクアップの開発者はカメラの方の開発も手伝っちゃってるんでこれは、ね、引き分けだねこの一番最後の部分からねだからねビートダンスタイムを引くまでちょっと保留ということで 忘れちゃった。作ったの。ちゃんと作ったんですよ。作ったけど、ちょっと忘れちゃったんで<笑>、今日は保留ということで。はい。ええ、今後もね、見ていただければと思います。はい、お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。